コールタワー来ました。3人スタート厳しいなー。あ。えー、バレてなかったの走ってバレちゃったよ。安定の第1村人。僕 目が早くて申し訳ないやばい一人チェイス入ったよ発電機の仲間さん助けに来てーありがとう。 りありそうだから遠回りして助けに行こうチェイス始まったみたいだねみん逃げよう破滅あるかー 速攻見つけた中華オッケーここ使うかチェイスルートにみんないた 急いで回さなきゃオブセのメグがすごいチェイス頑張ってくれてる僕救助行ってくるメグ逃げよう。 やっぱりバベチリであっち行ってたねごめん回復できないゲボ僕じゃないかメグごめんよー ストライクあと一台頑張ろうおっすごい回ってるこっちも開けておこう さすがにキャンプしてるかなやっぱり近くにいるね。猶予で逃げてくれー。二手に別れよう。 が3日壁で僕を助けてくれようとしてたね。ありがとう。さあみんなで出よう。